皆なさま、はじめまして2022年、今年からパチンコ・パチスロ研究員となりましたヌンですそして画面の外から失礼いたします私は編集の K でございますパチンコ・パチスロ研究所一歩目の動画となっておりますそして今回のご依頼はこちら この方は毎回売った時に500ゲーム以上買ってから当たりますよということでその確率出てる確率的にはね図を見 て, いただいた見ていただいてる通り100ゲームの当 た, りやす、えー、当たる確率が 26.95% と、まあ、試写購入したらね約3 0とこの方も言っておりますがそれが全然私は引けないよと 30% もあるのにっていうね本当に確率どるなのかっていうのを調べてくれと。 いいう依頼でございますパチンコは完全確率なので200ゲームが当たりやすいよとかそういうのはもう完全にないわけですちょっとねオカルトっぽくなりますが我々がねパチンコを打ちまくり当たりを引きまくり一番当たりやすいゲーム数これですよっていうねもう本当オカルトっぽくなるんですけどねこのゲーム数が我々は一番当たりやすいよっていうのを検証していこうと思いますそれでは本編最後までご覧くださいどうぞったことやな Thank、oh, you. 射程所に立つだって言ったよね防衛<笑>班背を背負けて立つにはこれくらいできないと 失敗の原因ってやっぱり私の誤射でしょうか ルかのロースで撃破せよ が本番だ行くぞ新バトルラッシュバースト私の椅子はミスるステイパージャージあここは任せておけウィンナー君ご案内しますくぞ一撃で撃破してくださいおおおおおおお 感情、ね、は抜きはしーでーーしーにして健康に成長するわ。 がいいす最すす気づかれた キーお疲れ様でした。 パパパパパパパパパパパパパパパ よ、うん、けない<笑> <笑>今日の歌結果はこちらです、はい、ねえこちゃんこれ100ゲーム以内 3回当たりがあったと、はい、いうことで100ミ当たる確率は 30%26% ね 26% 僕たちは結構引けたよと、はい、はいちょっと偏ってますがまあまあ1回目なのでね何とも言えないですがちょっと今後もパチンコを打ってどんどんデータ化していきたいと思います最後までご視聴ありがとうございました